郵便のメールだ。明日も残業なんだよな。これでよし。宅急便です。その日彼の喜びを可能にしたのは宅急便メール通知サービス始まっています。